お話してましたらももこちゃん一応外に来てくれましたねはい<笑>じゃあ今日はですねこのももこちゃんとスタッフもね行きたいと思いますぜひねももこちゃんのコンビニも注目してみてくださいねはいそしてですね皆さんトドたち今日はですねお兄ちゃんのジェテックがお外に来てくれましたのでよく体も見てみてください実はねトドたち一見ルとしているようにも見えますがびっしり毛が生えているんです、ね、さあこの がオスに特徴が出てきますオスはオフマニュアにつれて首元にですね縦髪が生えてきます今 JJ 君も少しずつ生えてきました今お姉さん逆らんでてくれてますよねはい背中とは違くですねちょっと長く腕丈が生えてきますさあその毛がライオンと縦髪の中に見えることから英語ではステラッシーライオン海のライオンとは山口ですさあそうだねかっこいい 北海道では野生の外に会うことができます北半球の太平洋に広く生息している人たちは日本でね暮らしてありまして発情期になりますと一夫高い生度でカールドを作る動物ですはいぜひねさんの方もいろいろ覚えてかんっていただきたいと思いますさあそれではですね熱い場ではありましたがお食事のお時間そろそろ終了のお時間となります最後はですねお兄ちゃん全然くんと スタッフ手比べをしていきましょうさあ酢は1トンになると言いましたが出てきてはまだ2 5 0キロしかありませんそして今の体長はだいたいこれくらいですはい今目の前にありますガラスのね、はい、ガラスの先にギリギリ花がつくかつかないかくらいですはいここからもっともっとね子供たち大きくなりますのでぜひ皆さん次シンパラダイス来た時に可愛い方がどれくらい成長したかぜひ見比べてみていただければと思いますさあそれでは最後は 皆、はいね、のいはい、じゃあ皆さんもいこの5ににに来てくだだささいいいいようならババイバーイイイただいたお客様にーのーのスパラダトごあと、はいはい、10, <笑> 10時40分からは体重広場におきましておまちゃんタッチのお時間です。<笑> 皆なさんこの後はぜひ回収広場へとお越しくださ い,、はい、い, い本日はご来館いただきいいいい、本当にありがとうございますいいいいこの後も西パラダイスでごゆっくりとお過ごしくださ い, い, い, い, いそれではジョウの県で、ね、お茶の方にゆっくりと帰っていきたいと思いますこの後ごまちゃんたち